になりますえー、と今から演舞させていただきます曲は「えー、と花の乱オリジナルの「ークかりん」という曲になります本日2人しかおりませんのでちょっと迫力に欠けると思いますがご0援のほどよろしくお願いいたしますでありがとうございます本日たしの方を務めていただいているのは秋山舞の会さんの畑師さん 応援にお借りしましたのでどうぞご声援の方よろしくお願いいたします。じゃ Thank、you はい、ありがとうございました。花の蘭の2人と、えー、畑地さん、応援入ってもらいました3人で、